紅白リハ二度目の出場のキンプリいい感じの演出ができた。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。大晦日第70回 NHK 紅白歌合戦のリハーサル3日目30日東京渋谷区の NHK ホール2年連続2回目の出場となる KNG プリンス、平野氏、シ、イコール22長瀬角、イコール22高橋山、イコール20岸優太イコール24神宮寺優太イコール22が登場した。今年は、キー・ g プリンス、カラ紅白スペシャルメドレーカラーを、広ロ衣装の装着替えにも挑戦する。リハーサルでは、緊張感が漂ってた平野というが、長瀬が、すごいワクワクする。 ジャニーズらしさ、QNG プリンスらしさを出していきたいと言えば神宮寺も自分たちで言うのは何だけどいい感じの演出ができた。本番でもいいものを届けたいと話すなどしっかりと準備ができたようだ。今年7月に死去したジャニー北川さん、去年87歳について平野は ジャニーさんのもとで輝いて、ジャニーさんのもとで羽ばたくことが恩返しになる、と神妙な表情でさらなる飛躍を誓った。それでも最後は衣装について、小金虫みたいに角度が変わると色が変わると明かすと、ジャニーさんがいたら言う、小金虫だね。って言われ、そうと話して笑わせた。東スポウェブ。